行きましょうはですね、えー、と心拍をやろうと思いますその前にこれがね今朝、えー、とここにくっついてたどこだここ辺か。 <笑>ええということでもう相変わらずほっぽりっぱなしの私がですねこれ2月に撮影したやつですねこれ辺の食い込みとか針金見えますかね、うん、これ辺の、うん、これ辺もかわいそうですねもうねこれちょっと今朝見つけたんで作業しなきゃということで剪定はねもうちょっと経ってから11月以降がいいと言いながらも う, もうちょっと食い込みがもうひどいんで針金外してちょっと作ってみようかなと、はい、いうことですね。 今いくつだ？身長身長っていうか、ちょっと受講か。これが、あこっち反対。ここは二十センチですね。伸ばせば三十センチですけど、うん、これをできれば十センチ以下にしたいなと、えー。で、おそらくちょっと前回やったときに、多分仮に頭をこの辺作ってって話をしたんじゃないかなと思うんですけど、はい、将来的にはここでと。 いうああそう言ってた気がするねなんか2段階で考えてたような気がするん で, で、ね、結構元気になってこう棚、ま 成, ねうん、成長して玉になってるんでセンチっていうこの辺をね頭目指して作ってみようかなというふうに思います<笑>、はい、じゃあえっ、ー、と針金外しからはい、はい、あの真面目なスタートで真面目なスタートで<笑>ねえ針金外して せ、え、ん、ー、定してというところまではい。あとあと ラ, ラフィアもですねこの時期に選定するとすぎっぱになりやすいとい、うん、いっていうことだったんですけど十一月の方がい い, っていうん、ね、そうですね十一月以降ですね、うん、はい。冬場のがいいですけど今やっちゃうとうん。まああのやっちゃえっていうやつですねはい<笑>全然何か言ってることがね言<笑>たいんだもんしょうがな い,、ね、いやしょうがないじゃないっていうねそれでまあ本当にすぎっぱになるかどうかをまた確認しましょうという ね, うねいうことでいいと思いますじゃあ この辺から外しやすいところか ら,、はいから。外すのもあのぐるぐる巻いてもいいし切ってもいいんですけど、息を傷つけない方法で、はい、はい、やればですね。直線だった枝を曲げたんですよね。えー、こそうですそうですう、えー。ねじった。そうですね。詳しくはえっ、ー、と2月の、そうですね。えー、<笑> 8ヶ月前の動画。8ヶ月を見ていただいて、はい。はい、針金、ね、外しは先端から。先端から、そうですね。かけた時の逆ですね。えー とりあえず針金、ね、外し終わりましたんで、はい、やっぱりねいくつか こ, こういうとこですね皮むけちゃってますよねむき方がね悪いとここの周りを削るんですけど、はい、まあ別に上手だと言ってる意味じゃなくてだけど普通にょっただけなのに皮がむけちゃって る, るええー、ますねここもそうですね こ, の辺こういうのとか、はいはい、ねやっぱ当たってるところが、あのー、むけちゃ う, ちゃうで引っ張ってむけたというよりは圧迫されててむけちゃって。 たのか、ちょっとわかんないですけどね。はい、っていうことがあるんで、え、次にラフィア巻いてですね。剪定をバチバチバチっと、やっていこうと思います。やっぱあれですね、針金かけ外すのはどのぐらいで外したらいいですかとか。質問あるじゃないですか。そうですね。だけど、食い込み始めたら外 す, って感じです、ね。そうそうそう、そうですね。これだって、結局八ヶ月。八ヶ月は結構早いですよね。早いですねええー。 そうまあ、やっぱり見て、そうですね。あの垂直を詰めた方がいいんじゃないかなと。はい、ですね。だからあんまりほっぽっと置かないということですよね<笑><笑>。まあこれ臓器だったらもうアウトですからね。ねこんな食い込んじゃうとね。結構ねじったんだう、ね、そうですね。ねじってあったところもあるし、ここだけラフィア巻いたってことはやっぱりねじってると思いま す,、ね、すね。つぶしか潰してると思いますね。まあブラシでやった方が早いんですけど、ちょっとまた皮をむける可能性もあるんで。 丁 寧, に丁寧に一応とりあえずラフィアを取りました ね, したねえー、とあんまりこ う, こう磨いちゃうと皮も一緒に取れちゃうんで、うん、まだ少し残ってますけどあいよいよじゃあ剪定をはい、はい、やっていきましょうまあとりあえず長いの先に切っちゃって、はい、ちょっとそれからまた考えましょう、はい、そうだなもう芯つくるんですか もう頭をねさっきの位置にしちゃうんであれば、うんもうそうですね、塵尽きですね。そうしましょうか。おやっちゃお。う。じゃあってことはもうこれ全部いらなくなっちゃうんですね。そうですね。挿し木いっぱいできる。あもうこのあここれも見 え, 見えますなんとなくね。<笑>じゃあ取っちゃいましょう全部、はい。ここからが本番ですね。<笑>ここからが本番そうですね。そうですね。枝をちょっととりあえず全部取っちゃいますね。はい。はい まあ、一応ジンを作ってみて最終的にこんなにいっぱいいらなくなるかもしれないですねであと計画的にやる人は逆にこれ残しといてもっとふたらしてもいいかもしれない、うんね、っていうんですよね確かに上残しとくのはありですねねこれ残しとくのはあるんですけど多分こんな細いのはちょっとジンにならないもっと詰める可能性ありますけど ね, ねとりあえずうん一回抜いてみて。 ちょっと離してる間にめちゃめちゃさっぱりしてますねそれでちょっとまたあれですね登場したやつを振っていきましょうかね、えー、あとこういうのも切るのもよくねあの言いますけどこの葉っぱ切らないように軸だけをね、はいはい、う斜めにハサミを入れましょうそうです ね, な こ, うだねこうですね、はい、で切ると一応ですけどこれの姿を予想 そして針金はかけたはずなんですよね。うんうん、過去の動画が証拠映像です。そうですね。で、あとはんちょっとここの枝、ここがちょっとまっすぐなのと、まあ今度2つあればいいかなっていう感じがあるんで抜いちゃいましょうかね。こ、はい、れとこの下かな。これですね。抜いたネジもしますけど、これをさせますね。これもう一回畳んでもいいかもしれないですね。はい、もうだ、ん、い見えましたね。でもね。うん とりあえずジジン、まあ、ジンを作るええ、ジンを作る。はい、柔らかいうちにですね皮が生きてる時の方がむきやすいからそうです ね, ですね皮がそうですねはいこれが冬場になっちゃうとうくっついちゃってむきづらくなるんで、うん、ああそうそれでこういうのを少し潰しといた方が、はいえっと皮と中の芯をですね離すと、うん、こういうの気になん な, な, なくなっちゃったですね<笑>そうですねす<笑>うそういうことに関係なくなって、ええってきっかけになったりしてねこれねこうやって。 で、これ抜くとまたもっと細くなると思うんで、と、うん、ジンがうるさい。うるさいですよね。しますね。ジ、う、ン、ん、はだから最近ちょっと難しいなと思うのは、前あの赤松でね、ジンがいっぱいあるやつ。あ、そうね、天神の。はいはい。あの、全部切っちゃったやつです、ね切っちゃった。あ、そうそうそう。ジンが悩みどころだけど、もう誰もが言うのがやっぱり。 こんななにいらないらって馬せ、うんうん、赤松なんでねそれをなんか「怒り陣」とかってねよく社長言うんですけど、うん、どこら辺まで詰めるかなるほど、うん、だから陣はちょっと難しいなって最近うんそのだったらねあじゃあいいのかって天然の陣をあんまり見ることないですからねうそうなんですよね馬の上の方行かないと見れないから、えー、参考資料はねあんまないんですよそうなんですよねその陣の是非っていうかね、うんうん あっってていいのか悪いのかっていうののかか悪うどうしてもその立派なジンのねジンがいっぱいある心拍のイメージが強いからなんとなくつけたくなるんだけどこの時期まだ剥けるんで指で向けますね結構はいだいぶあのシャリっていうかジンですね皮むきが終わってきたんですけどここが頭でここの上を切るんであんまり近くないところにこういうふうに一回切れ目を入れてですねそれ以上下に行かないように。 境目を作ってるですね。そうですね。っていうことが大事だっすよって出すよ。出すよっ て, って。<笑>とりあえずそこだけ、はい。はい。あ、やばい。あ、やばい。抜けちゃった。やばい。<笑>と言ってたら失敗しました。失敗。やばい。頭なくなっちゃったら。頭なくなっちゃったら。まあちょっと二つあるんでね。とりあえず抜けちゃったんでこれもう切っちゃいます。はい。やばい。 うん、思いますけどね。裏側ですもんね。はいはい、そうですね。え裏っていうか正面ですね。あ本当ですか。えー、ま あ, あそこそこ。これ結構やばいですね。結構い、ねうん、近いですね。はい、うんギリギリセーフだと思いますけど。ここで枝が生きてたらいいとこにシャリが入ってる。で、うんそう。余計なことやっちゃった。余計なことやっちゃった。 ちょっと行くからね、怖いんだよな。ねうん、そうですね。あ、これで行きますね。よかった。ベロッと。うん、とりあえずカットポスタ持っていきましょうかね。うん、いいか焼け込んでね、中に入っていっちゃうと可能性はね。えー、可能性あるんで。<笑>ちょんちょんちょんちょんちょんちょん。 よく、石灰溶合剤はダメっていうのはやっぱここのここから入るからなんですよねここからねなんでたまにやるのはこういうジンを剥いた時にこのキワをカットパスタで止めてここから石灰溶合剤塗るのは問題ないですねで普通は、えー、ちょっと放置して、うん、放置してからです、ね、ぐらい経ってからそうですね溶剤塗りますねはいそうですねすぐはやめた方がいいですねジン、えっと、はじゃあアルミ線巻きますかねああちょっと長いなでもな これは細いのはダメだな、うん、やっぱりね。不自然に見えちゃう。ですね。うん、ここねで、まあちょっとこう あ, あっても、うん、はい。三つ並んじゃってるって。ああ、だからこんな風に変化して、まあ全体的に曲をつけながら最後ちょっとこっち流れるような付き方ですね。あ、ここにもあった。ああ、ですね。 そこは今切ったやつ元から、うん…そうですね。2月に切ったやつなんで、ちょっと剥きにくくなってますね。剥きにくくには、最初の時ですね。切って新鮮なうちに、新鮮なうちに。<笑>もう取れなかったら、これはもうあの、あとそのうち雨にさらされたりして、だんだん腐ってくんで、うん、時間経過とともに取れていくのを待つっていう方法ですね。じゃあ針金ですね。はい 何も言ったかもしれないんですけど、割とあの銅線でジニアと黒く残っちゃって取れないんでアルミ線でやります。でアルミ線もえーとこれが2ミリかな太さがこれだけ太いんでこれとこれそれとこれとこれと、いうふうにかけたいと思います。手前のやつは2本かけ、うん、これは2本ですね、はい。生きてる状態じゃないと、えー、やっぱこういう曲げるのも大変なああそうですね柔らかいうちですよね。うん えーまあ、にお湯でやったとお湯と半田半田固定で曲げたりとかになっちゃうんで、えーえー、今のうちに曲げておくのがそうですねこれがぴったりいくとね気持ちいいですよね。あまあまあ いやいやいやいやそれはでも<笑> ま, たまたそのシリーズンになっちゃう<笑>否定しなきゃいけないんね<笑>。<笑>そんなことないですよって言わなきゃいけないんだけど失敗したら仕事ですから<笑>。どそうそうそういうところうイうージかな。ちょっと間うそうそうそ う, <笑> う, う, う<笑>、うん、そうそ、ねねはいまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ ちょっと開いちゃってもいいかなってはいあまたいい感じですねフィッタいフいランの腕だ、ね、えいやいやいやいやい や, いや<笑><笑>否定しろっていうので、ね、<笑>ここら辺は少しじゃ あ, あの意識してえ揃えてですね針金を揃え て,、まあ、て揃ってる方法はま綺麗ですよねはいね、はい、だからこれうにう考えてないから勢いがないんで離れちゃうんですけどねなるほどはい でまあ、こっち正面なんであ、まあ、でもなんかいい格好してんなやっぱり曲げたいとんでねその癖が残ってるんでいいと思いますねこれ前もあのよく右曲げと一緒なんですけどあんまり右左右左と同じふうにやるよりはこっちいってねあの右に曲がったらもう一回右行くとか、うん、自然に曲げるっていう難しいんですけどねこ、うん、の陣の本数がある時の曲げ方って、ええええ、寄せ上の。 あれにちょっと近いかもしつこいんですよねちょっとね正直言うと。 全部もう本当と順に3センチだけでもいいしその、うんまあ、なんですかね、うん、ここそうですねただ切っちゃうと終わりですからねそ う, そうなんですよねやっぱり太い一番太いやつは一番高くなっておかしいんではい、はい、そういうことも考えてそうするとこれを低くぶつで、基本はやっぱり前にね少しくらいといけないんではい、はい、前に来きながら古っ端ですかね枝元のこういうやつとかですね枝ならないやつちょっと 綺麗に整理して、針金かけの前にですね、で、こういう空いたところはまた畳み込めばいいんで。うん、はい、ただ、まだ、うんと皮をむける時期なんで、注意が必要だっていうことですね。はい、古い、葉の、置き方っていうのは。ええ、ん、なんかやりましたね。再切開ああ、そうかもしれないですね。コラボ。冬の。 そう、コラボっていうか、僕も掲載されてなかった。<笑>はっきりと、<笑>掲載されてないですか、っ<笑>一緒にやりましょうって言ったのに。そうですね。なんか入ってなかった。なかったってやつですね。適、はい、機を逃した時ですね。で、こういうやつ、こういうやつですね。こういうのはいらない。で、ただ、この枝はね、今下にあるんですけど。この、この枝が。 ね、枝の下にあるんですけどちょっとここは枝数欲しいんでこういうのもこうひねれば横になりますから、はいはい、下から切るっていうんじゃなくてここは枝数欲しいんで何度か使おうって、はい、こういうの取ってってもしょうがないんでこれもいらないですねこれもです、ね、成長点がないんでね、まあ、成長点っぽい感じはあるけどこういうやつですねこれもいらないですねはい。はい うもうほぼできてます、ね、あのー、これね頭これでやるとちょっと寂しいんで、うん、多分それ意識してると思うんですけどこれ2つで全体で頭作るようにして2つ目枝ですねじゃあ銅線でなんかアルミ線でやる人はやっぱり多いみたいなんでここはやっぱり銅線でやらないといけないですよね もう今や銅線使う人はセレブセレブですよね<笑>セレブセレブセレブっていうかそうなんですかそういうそういう意味ね高いね高いから ね, ねはいはいはいあれと勘違いしたレジェンドか<笑><笑>大量に買い込んだんだね実は値上がりする前に値上がりする前に今20番20 番, 20番ではいうんまあちょっと足んないといけないんでちょっと長めに、はい あるので、そこを避けてかけてるうそう と, とりあえずはねとりあえずは2本で最終的には1本にするんですけど。それが 切断難しいですよね。ってられないよ、えー、って言うけど、えー、その時々の最高点をずっと出してるから。 この間なんか取材でそういうふうな話があって本材、うんうん、って常にまあ、変化しますからね終わりがないってねよく言うけど、うん、そういうことですよね。十0年やんなきゃできないんじゃなくて、うん、毎年出来上がった中で、うん、っていうことですなんですよね。 これがね、うん、スタート欲しいですね。いろんな、ね、初心者とかやってない人で、えー、も、やってないとこの動画見てないんですよ。えー、<笑><な><笑><笑>やってる人しか見てないんですよ。理解するの難しいですけどね。ねまあでも終わりがないっていうことですよね、うん。常に成長し続けると完成はないってよく言いますよね。うん、これであれでしたっけ？前回人間と一緒ですね。っって言ったっ違うか人人。人生と同じ。同 じ, <笑>同じ話をいつもしてるっていう人生には完成がないんだと。うん 失敗して、枝が枯れても、後々じんになって、それが魅力になる可能性があったりとか、ね、あそうですね、そうそうそう、それがし自然になってたりするんですよね。そこが良かったりするから、うんうん。そうなんですよね。調子、若い時調子乗って、ガーッとやってて、痛い目が、仏像が枯れて。<笑>そうそう、また良くなる。っていうね そ, そこが哀愁となって、魅力的な人間に見えるかもしれない。そ う, そうなんですよね。 一緒ですね 人, 生とね、人生の勲章みたいなもんですよね<笑><笑>開けるかな分けましょう、はい、いや本当はねもっと き, きれいに棚作りたいんだけど、うん、もうお昼だし<笑> ち, ちょっとだんだん雑になってきてますね<笑> 正直ね、人このいらないっていうね、<笑>ちょっとこう低いじゃないですか。そうですね、木自体がね、うん、低いからちょっとでかすぎるような気がしますけどね。でかすぎますよね。まあゆくゆ く,、ねまあうん、ゆくゆくはあのー、次の人が次の人が<笑>また短くしてもらえればいいんで、まあちょっとざっくりですけど、はい、この辺正面ですかね。 ちょっとね、まだ、あのー、これから棚を作っていく段階なんで、はい、細かいところまでかけてないんですけど、まあ、小枝までっていうところですね小枝の孫枝までかけてないっていうところですね、うん、そうですねここら辺を一つすっきりさせて中見えるようにしたっていうところとこれかなこれはもうちょっとたたみ込んでまあちょっと杉っ葉ですけどねこの辺がポンポンポンポンポンと棚になってくれば。 ななななんとなくくっっっぽくなったかなって大体、うんまあ、いい松とかで、えーねえー、絵でこう描く、はいはいはいはい、昔の盆栽のイメージ、はい、そうですね、まあ、あとなんかこう流れが強調されてますよね、うん、高, さ高さが高さじ分も入れずに、うん、あ入れなければ1 0チ、九9センチぐらいになりましたよねセンチ。ですからね、うんはい、入れなければ、まあ、入れると十。 2 0ンチぐらいか、うん、まあいいんじゃないですかねこんな感じで小さくできましたってう、ねはい、いうところでもうちょっともうお昼過ぎてるんでだいぶおな減っちゃったね<笑><笑>春ガりかけも荒っぽくなりましたけど、はいまあ、こんな感じ で,、まあそうですね、この辺の刺し枝ですか ね, すね、うん、あと適当にポンポンポンと配置してそうですね裏枝もこんな感じで。 もうだって、枝ができちゃえば完成と、ええうん、完成ですねで今後は、うんまあ、植え替えもあるんですけど、うんうんうん、多分シャリこっち側ですかね こ, そうどっちか こ, かこっちか頭がこれなんであここうんそうですねこれどれどこがシャリなのかなまあどっちかですねどっちか片方今2本あるんで片方を取っちゃうとな く, くすと水水を1本にするそうですねで、残ったた 水, 水がこう肉巻きしてったらもう うん、もう、も う, もう、ね、かなりよくなりますね。そうですね。こっちかな、難しいな。最悪、こっちを諦めれば、こっち取るかもしれないですね。こっち側か、これが、えー、とっと、ずっと来て。で、ここに繋がってると思うんですよ。これは、この。うん、こっち側は、これを犠牲にして、この辺で差し枝を。だ、これで、今、頭一緒に作ってますけど。 これでこっち側の枝を作っていくようになればこれを取っちゃってこっちを削ると、うん、こっちはこれだったら取れないですもん ね, ね、うん、ここはね取れないんで将来的には今言ったようにこれを上側の方を取っちゃってこれも切っちゃってこれでこちら側の枝をカバーすると、うん、そしたらまあ結構な痛み気ができができますね。 お値段するじゃないですかのうんと欲しが る, 気になるででですすすよねね、そうですねここううう、ねはいにとそはねあの動画的には植え替えしたいんですけどちょっとねあのこの時期も中学できない、ね、これあれですかねエコーとかってか頑張ります。はい 今日はここまで<笑>よくわかんない<笑><笑><笑>ここまでここまでエコ聞いてくれればということでとりあえずここまでできましたの で, でありがとうございました 暑い日は10月の16日16日ですそうですね。一昨日一人寂しい誕生日を迎えましたああ、おめでとうございます<笑>そうあまりツイッターとかで言 う, 言う人いますけどね、はい、言ってもいいんですけど答えるだけなんで10月の14そうですねちょっと鉄道の日ですねっていうかっていうツイッターがあったんでそれに乗せててっちゃんの日でもありますよっててっちゃんの鉄の字が違うんですけどねこっちのてっちゃんもこっちのとっちのてっちゃんも <笑>記念日ですよって言おうかなと思ったんだけど。<笑>も鉄道の日と同じなんですね。そうですね。そうあとなんだっけうどんの日とか。うどんの日でもあるだ。なんかなんかそんな食べ物のなんとかの日。何歳ですか？二十えっと二十六二十。<笑><笑>歳になりました？なりましたはい三十そうだから前も言ったけど二十ここ六年なんで二十六歳以上だってことは。 まあ、バレちゃってますよね。今僕の引っした。から ん, <笑><笑>かんちゃんっあんまりかんなかった。昔、あれだ、長島さんが確か言ってたんですけど。若いですねって言うじゃないですか、うん。本当に若い人には若いですねって言わないって。え若くう。うん。僕いつも言われますけど。え、あ, あ、そうなんですか。うん、若くないんだ。<笑><笑>そうそうそうそう若くない人に言うから、そういう。ああね。 でてでも三十五ぐらいって言われる。ああでもそんなえぐらいじゃん。もう四十。いや四十？もう四十になります。そうか。四十です。四十。四十か。まあ独身。あれもかっこいいそうですね。募、うん、集中です。あれじゃないですか。格好若いからじゃないですか。格好若いんですか ね, でね。気持ちはずっと十八歳じゃないですか。ああそうですね。そうですね。<笑> 18歳に戻りたいかって言うと、戻りたくないなぁ。僕はやり直したい。やり直したい、あそうすか。今の知識のままですよね。ああ、そうね、そうね。したら、多分。違うことやってたって。ビットコイン買ってるんだ。ああ<笑><笑>。そ う, いうんじゃないか、うん。さっぱりで思い出したけど、この間、床屋さん行った話。先週、先週土曜日。床屋さん行って、散髪屋さん行って。一通り終わって。こうやって。散髪屋さんって、こう。肘 くから手触るじゃないですかで嫌だなと思ってアルコール消毒したいなと思ってそしたら鏡の前にこうボトルのポンプ式のやつがあって、うんうんうん、で消毒しようと思ってビヤーってやったらシャンプーだったっていう<笑><笑>でそれってそれすっげえ恥ずかしくてで普通シャンプーって男の人ってそんなに使わないからポンプの半分ぐらいちょっと使うぐらいなんだけどアルコールって結構弱いから粘土低いから2回ぐらいやるぐらい。 ペーってやったら、ね、すごい量出ちゃったんでだよね恥ずかしくてねお店の人も、お店の人は笑ってくれたんだけどアルコールが入り口になりますよとか言われてもう隣の人の目をかけては笑いをこらえて恥ずかしかったけど面白かったですね<笑>